はじめましてハーバーファイナンシャルインターナショナル部担当の高橋由翔です海外の方でローンを組みたい時に、まあ、どんなプロセスなのかを今回ちょっと簡単に説明したいと思いますで最初は、えー、と申し込みですね、えー、と申し込み書にあのお客様の情報を記載していただかないとあの疑問に思っていること、まあ、頭金レートなどをお答えするのがすごい難しいですでそれはなぜかっていうと えーとまあ、特に海外の方になってきますと、まあ、一人一人いろんな条件がございまして、えー、とそうですね記載した内容 に, によってあの本当にお客様一人一人の条件が変わってきますでアメリカのローンプロセスは日本のローンプロセスに比べてすごい厳しいんですねで、えー、ともうそこであのそのローンオフィサーの方から、えー、といろんな質問が出ると思いますでその質問は、まあ、メールなど電話 あととはビデオ電話をご利用して、えー、と来ると思いますで、えー、ともちろんあの多分電話がビデオ電話の方が多いかなとは思いますね特にあの日本とハワイで離れた場合はあの声を聞くなどあとは顔を見たりとかすると信頼関係を持つことが できるまあこういうあの電話のご連絡を通して申し込書に記載した内容に対して、まあ、あのそのオフィサーからいろんな質問が来ると思いますでその後にあと、の、に、ーまあ、お客様があの求めてる情報ですね、まあ、疑問に思ってることなど、えー、と頭金冷凍をお答えすることが可能ですであのその条件を分かった上、えー、とこのままローンを進めたい ということになりましたら、まあ、その後はいろんなえっ、ー、と書類を提出しないといけないですね。まあ、これはどういう書類を提出しないといけないっていうことは、あのー、これもまたローンのプログラムによって変わってきますし、あとは個人個人の情報によってこれも変わってきますので、あのー、こちらは正確におお伝えすること。 でできないんですけど、まあ、例えば例としては、えー、と確定申告だったり源泉徴収などを、えー、と提出する場合がございますその書類を提出した際には、えー、と全て日本語、えー、でになってましたらそちらを英語通訳をしないといけないですあとはクロージングですねえー、とクロージングの際には、えー、とハワイに来ていただく場合がベストなんですよね、えー、とそれはなぜかっていうとハワイに来ていただいていろんな書類をサインしないといけないです でも、えー、とハワイにどうしても行けない場合がございましたらあの日本でもクロージングをすることは可能ですただし、まあ、そこでちょっとあの日本に処理を発送するのに時間かかったりとかしましてあとはアメリカ大使館に行っていただかないといけないですで大使館に行ってをサインをしますそこでどうしてもアメリカ大使館も遠くて、えー、これもちょっと厳しいっていう方にはもう一つ方法がありますそれは POA ですね Howard of Attorney っていうのを利用することですねですこれは何かというと、まあ、あのハワイに親戚など友人などがいましたらその方を代理人として、えー、とお客様の、えー、と代わりにサインをしていただくということですね、はい、では今回は、まあえー、とこういうローンのプロセスを、まあ、ちょっと大体に説明していただきましたでもしまだ、えー、といろいろ質問されたい方は、えー、と僕に、まあ、メールを、えー、といただければ すぐにお答えできますので、えー、と遠慮なくメールをくださいでは聞いていただきありがとうございました